四曲日本場開始してください。皆さん手早い開けてください。強奪が三本ドラがパァーワンです。松本さん、うん、ペーチャですね。はい。強、ま、奪と本場って意識されます？まあ僕基本的にはあのあちょっとあるなぐらいにしか思ってないです、ね。<笑>なんかあそこに棒ある な, な。そう。まあでもちょっと三千千点ぐらいじゃちょっと僕は微動だにしないんですけど。うん、お今回はなんと三千 点, 点と六百点ついてきます。なかなかですね。はい。 ってことはでしかもね今回まあこのルール<笑>、はい、トップがえらいルールってことなんでの、ね、こ, のこのハイパイはいこのハイパイいきましたどうですかかなりいいですね、まあ、クイタンも見えるしみたいな感じなんで、まあ、クイタンかトーン重なっての役杯で、まあ、このトップ目の親を潰して はい、あの、3600点を取りたいと思います。<笑>ってことはなので序盤からポンチあります。うん、ありますお。これポンチするつもりですか。かンローピンだけここ、ね、あ、オンリーですか今は泣こうと思ってますね。れは関数層はね一応ここスチワの立って、はい、ここがまあ一応メンツの候補なんでまあ、どっちかというとそうしたらウー層がちゃんと候補になるんで、うんうん、まだ分かんないですね。らないかから結局的にカンローピンはね結構急所の一つではあるんで。うん 今回はまあトン重なったらちょっと嬉しいんでまだトン4局ですかどね、はい、まあダブトンから先に切るって作戦もあるんですけど、うんうんうんまあ、今回はまあ1段目の2段目多分次切ることになる次か次に切ることになるんですけどまあ今回はね9番対応にも厄介にもそんなに必要そうな9番からいきます自分がトン重なっても嬉しいということですねそうですね今回はこういう時にね3600点落ちてる時に こういう動ける手配くると、ちょっと嬉しいですね。確かに今回ね、うちによっていて。柔軟な形ですよね。親の現物な。こうなった時、まあ、ちょっとタイヤを受けますけど、あらあらはい、まあ、ピンフとか一通で伸びる可能性はあるんで。残しますか。そうですね、トン重なった、まだ嬉しいんで、シャアから切ります。自分に関係のないシャアを選んだ。はい 役牌並べてますね親はそうですね初と切っていますまあ目いっぱい上がりたいですからね、うん、この手は1面目もね1と9を並べているうんまあなんかやっぱ僕のイメージだと教託多い時はやっぱタイヤを狙いが多いイメージありますねやっぱ身軽ですかその効果そうだと思います、うん、急奏もね、はい、これタイヤをにもいらないんで、うん、切ります どこまでね、周りの落ち手も、目の色変わるのかも。うんうん、そうですね。落ち手にもよりますけれども。やっぱりね、あのー、自分の手配、やっぱ手配を相手を読む時って。自分の手が悪い時に結構考えることのが多かったりしますね。ね確かに、あの時はね。宝珠が一番嫌だっておっしゃってましたもんね。悪い時に宝珠するのが一番ダメで、うん、こういういい時に、まあ、もう上がりたい値なんで、まあ、どっちかというと、まあ、考えるんですけど、それでも相手の照らしとかは。うんうん でも自分のこと大事にってことです、ね、そう優先した方がいい気がしますね、うん、これも同じ理由で切ります虎妻、うん、が続いている悩み寺みたいな虎妻が続いてしまった<笑>まだ泣けるような範囲もね神茶ャカラは出てきません、うんうん、まあ今のところ全員普通です ね, ですねもう上がりに向けて一直線で変則手の人もね、うん、やっぱ変則手って高い手をちょっと上がりたいし守備力もつけたいから、はい 変ですかでも今回はちょっと3600点ですでに高い手が落ちてるので神茶がペンチャン外しですかそうですねまあでもこれも対応になってるんでしかも98で切ってるんでね8を重ねたがってるようにも見えますねわかんないけどねそんなにまだ気にしなくてさそううまだ気にしないで す, です、ね、もうこれよりもここはねもう目いっぱ い, ここ、ね い, っぱいうん、ネックです ね, ねドラヒオンネック<笑> 入ると嬉しいいですがはい、とりあえずねキューピンも親の現物2人の現物なんでキューピンは残してトン切ります、はい、もう単要のターツが足りたんでこれね、うん、ポンするイとチーするイ増えましたおっどれですかカンチーワンウーワンウーソツーソーローピンですかなり増えました目いっぱいに増えましたねこれジャント候補がねっちもこっちも2つになったんで、うん、あの関数層の部分をそしてウーソーのジャント部分が壊れちゃってもいいですよっていう、はい、フォローが効きますね、うん これもうね、かなり僕は目いっぱいいきますね。まあ、そこでま何、あ、でもかいても泣けばいいってもんじゃなくて、これ具形がいっぱい残ってて、<笑>はい、まあ、僕がさっき言ったらリーチへの最短速度がちょっと遠いんですよね。うんうん、なので、これ面前でリーチするの結構厳しいんで、だったらもう泣いて、仕掛けていこうと。ドー<笑><笑> だぜすごいいい感じにお気持ち出てて、実際に RTD で打ってる時も、心の声、それぐらいこう盛り上がってるんですかいや、もうきたーっ て, 言, って<笑>言いたいんですけど、さすがに言 え,、ね、<笑>えないんで、はい、だってもういや、でもいいですね、<笑>今日は好きなだけその感情も言えますから、んあんまこういうの言うことないんで、<笑>報酬した時は、もう本当<笑>、ね、変えようかと思ってるんですけど。<笑> 今日は言えますよ。嬉しいよめちゃくちゃ嬉しいですね。どうします。はい、まあ、キューピンが2枚入れてるパーピンがちょっといいのは、うんうん、もう目の超えた視聴者の方もわかるかもしれない。です<笑>パーピンが欲しい。欲で、まあ、パーピン欲しいんですけど、まあ、釣りチーした時に絶対役割の天敗が取れる。キューピンをここは聞きたいと思います。やっぱりそうですよね。はい。そして、安全なキューピンがさよならですね。そうなんです。まあ、でも、こうなったら、もう安全度度外視で。うん まあ、今タイヤオドライッ2000点は2600点は5600点みたいな<笑>早いそうこの高い手を、ね、今、上がりたいんで、もう前本前でねついてきます23点です。す、う、ン、ん、で、C1、でワしたねうこうなった時にね多少手配が相手やべえって言っても手配狭めることがないじゃないですか。ね、なので、ね、やっぱ手配を読むのって攻撃にも使えるんですけど、まあ、守備が一番使うに。うん 値するものだと思ってて。手を守るために、まあ。そう。だから手配が悪い時こそ手配は読むべきものであって、手配がいい時こそもう自分の手中心でいいかなって僕は思います。いやでもすごい大事わ<笑>かりやすいし、すごい簡単に来た。<笑>そう、簡単に来ましたね。2, 2回連続です今。運がいいんですよ。ね、運がいい方なんで。までままあ、今回は、<笑>今回はね。 これはね難しいですね。まあこ の, 他の状況も含めて。そうなんです、はい、これはね、ウーワンに横伸びがあるので、まあ、ソーズも横伸びあるんで、まあ、関数層にするかシャンポンにするかなんですけど、九ワン切っちゃってるのがミソなんですよね。ね、ピンズはちょっと、うん、狭くなるか。ただ、振り点受けだったりとか、6九ワン引くかもしれないんで、これはね、まあ、普通は三蔵切りが。 もうオーソドックスかなと思いますしローソを引いてもいいしー、まあ、いー引きとかは全く嬉しくないのでかんじゃんぞの役なしになっちゃうのはう、まあ、しい牌がこっちの方が多いんで今回はシャンポンテンパイ、はいまあリーチはしないですねリーチはあの、まあ、今回は上がりにくい町と手代わりが多いんで手代わりした時のものこれは最終形だろうと思うような形でリーチ打つんですか リーチ打つことありますねただ数ワンを引いたときに振りンのサブロ Q1 にするかを今悩んでますね、うん、ーパードラのパワーを切ってサブロー1の面ンタッんにしちゃおうか三面ちゃんでも振りンのそう出上がりができないワンが、ね、もう1枚切れてたらかなりサブロー1にするんですけど、うんうん、現状2枚ですもんねそうなんですトンつも切りますはい そ, それだけちょっと悩んでますおあなんとここで、うんうん、トンに本の声やめてほしいですね<笑> いいですね、うん、多分自分で打っててもかなりそうやって思うときあるんですけど、言えないですもんね、それやってくれよって思いますね、うん、もう、これっっ、ね、はって言ったところで す, ですけどね、うん、これですね、ああ、言ってた通りに来ちゃった、はい、これ、はい、ね、今、さっきちょうど話したとお Q1 が今、3枚目そうなんです見えました、ことはことはですかなので、僕はリーチ、おなんと、これね、やっぱ出上がりが効けないのは、 聞かないのはもうちょっと痛いの で, で、うんまあ、ここドラのパワーは怖いですけどもしかしたら、ね、これ9889って持ってて8統一かもしれないですけど、うん、リーチ止まりました<笑>ドラの代わりにリーチを手に入れましたね、はい、さあここでこの最終形はリーチの判断をしました、ね、仕掛けが入った中ですけどしっかりここでドラを切って戦うんですね、うん、そうですねこれはまあもちろん、あのー 2000点とか2600点で強奪取った方が上がりやすいかもしれないですけど、うん、それで満足してるわけじゃないんでこれハネ羽ンマンガンにして中杉なんで、さらに加点したいところではあるんで、うんまあ、ドラのパワーを持ってたら羽ネマンもっとあるかもしれないですけどちょっとあれもらって終わろうじゃなくて大きくドーンといくのがいいですね、うん、そうなんです押し返してきたときにこのサブローマンを捉らえたいんで<笑>リアルな声が続々と。 まあ、これでね、相手の出方を、はいまあ、こうなった時にね、サブローマンが打たれるかもしれないじゃないですか、はいうん、それをやっぱ捉えられないで押し返されるのはちょっと怖いかなたリーチの判断で周りの手も止まるかもしれませんね。うん そうリーチの判断で、まあ、終盤とかになったらね、放 酬, 酬するかもしれないかもしれないんだったらあの次の曲もう一回やろうよみたいになるかもしれないんで、<笑>なるほどそう、やっぱりリッチはね、これ、闇点にすると、黙ってにしてリーチかけないで好き放題やられちゃうよりは、まあ、たとえ上がれなくなっても、これは結構リーチ打ったほうがいいかなと思います。まあこれでもサブロ Q1 にするよって人もいるかもしれないの、れリッチも、うんうんうん。ここはちょっとパワン入りのサブロワンの方がおすすめかなと。やっぱりこの 差ですかうん、そうですね。まあ、キ1ーワン、フリテン、まあ、最初のキ1は結構タイヤを狙ったんでしょうがないかなと思うんで。たけのワンは。何は一枚も見えてない。体感どうですか。体感は。全然わからない。の全然わからない。数数まあ、三、三三一とか持ってる人第一で言わんとあんまないんで。 ここは3万ちょっと持ってないさそうと思うけど、ここまずの情報全然ないんで。なんで全然わかんないですけど、ここはね、もう街の枚数なんて書けないです、うん。 薄そうとかうたまにこれは馬橋が悪いからマンズが高いからマンズはリーチしないっていう人いるんですけどそれはもう僕は本当に間違ってるかもって思ってて皆さん聞きましたかそう打点に変えられるものじゃないんでだってサブロマンはね別に思い出と一緒ですね七、まあ、枚イスですそうプライスです七<笑>枚切れてても一<笑>、はい、枚を一発で積むるかもしれないんでゼロじゃないです、ね、あそうなった時にねこの手を七百千三百ですっていうのをすごいもったいないんで関係なく自分のリーチする手はリーチした方がいいです、はい 怖いですね、おお悩んでチーピンこれは通っていないはいまあとりあえずねこれなんかパーピンキューピンって切ってるチーピン切っ て, てるんでまあこれ降りてはいないことはまず間違いないですけどおなんかまあこっちはちょっとウケてるかも、ね、<笑>あどそうだるか。おチーきたおお パワ ー, ピーンを仕掛けた絵ダウーピン確かにこれ来てますね来てますねー、まあ、ピン切っててフリテンの、まあ、カンローピンに寄せてたってことは、まあ、ちょっと単をですね大体この薬牌は薬牌もまた全部切れてるのかな全部切れてるんで単、まあ、ヤをメインの、はいね、なるほどこいつは危ないんじゃないですか<笑>通りました<笑> さすがにもうね、はい、カンローピンのパーツは外して、ドラパワーできて押されてるんで、まあ、テンパってるのはほとんど間違いないかなって感じですね。めくり合いですか。めくり合いですね。なるほど。あとはもう…あとちょっとね、周りは受けていそうですかもう受 け, 受けてそうですね、うん、今のところとりあえずテンパってる層の人はいないかなって、ここ以外になっちゃう。うん、あとはもう、はい、ここで重要なのは…もう 今、ない 言, 葉を言おうとしたでもピンってつくんで大丈夫そう、はい、いやあとは被害<笑>びっくりしたーなんてこと言うんでしょうか そ, うその気持ちを忘れずに僕は毎回積もってます、ね、<笑>まあでもやるかやられるかですもんねん生き物と一緒ですからねそう、はい、ここで上がれたらいいなーって思ってるようじゃ引けないですね 上がってやるぞという気持ちも、うん、まああんま変わんないんですけど。はい、<笑>でもその気持ちの感情論結構好きなんですよねそう。僕好きなんですよ。こうさんだとあんまりちょっと触らなかったで。何言ってるのってめっちゃ。そういうのないから、ねはい。あと相手が積もるときにやめろと<笑>そう思うことで、<笑>あお祈りそうお祈りするす大事ですよね。僕たまに RTG とかでもありましたけど、うん、たまに目をつぶってますから、ねはい、相手の一発目のんどつぶま。<笑> それは何お願いだーっていうのとちょっと怖いっていう感情とかまや、バシンと音がするのが怖くないでああ、いつですもんね、大体そうですう<笑>うああ、みたいな、いやめてって思った。あとはよかったみたいな。<笑>たまにやります。可愛いところが結構たくさんあるんですねでもあんまカメラ抜かれてないんでバレてない。<笑>怖いじゃないですか、<笑>一発のやつが。い切り替わりますよ、そんなこと言っるところがもう最後のつボまえになっちゃった。<笑>あーどうでしょうかー。<笑>さあ、いるかー。 <笑>危ないそうは通りました筋<笑>あれ最後は最低ですねなんと上がりきれず僕今日一回曲がってないんじゃないですかテンパイ量はありましたねたさあ流局親とせいち松本さんの二人テンパイという結果になりましたいや今回もいろいろありましたけれども親の 打ち回しも見事でしたね。いや、これ見事っぽい顔、あの捨て牌と可愛なと、あの手配になったんですよね。本当ですね。いやー、なんと今回もまた供託が増える。結末となりました。でも、転売料をいただけます。<笑>さあ、最後までご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。